私今日作るのはロシアサラダオリビアというサラダ で, で 名, 前は、うん、なんか名前はオリビアなんですけど日本人なんか1年前からもう作ったことがあります、うん、で日本人になっの友達みんなはポテイトサラダと言いましたじゃあポテイトサラダを作りますポテイトサラダじゃないけどポテイトサラダです<笑>で材料は結構簡単でございます 今は友達でね、友達車であお店までに行きましたで、半分の材料、今のところがないんですが、今があるものを紹介します。ね、今のところあるものですね、鶏胸のお肉はこちら で, で、サラダのため9人分のを作るんですよ、私は。で、サラダのためはなんか300か 400g。 で、あとは人参はまあ34個でで卵はですね。46個かな？<笑>うんとあと必要なものですね。私、冷蔵庫にございます。えっとですね。ティーが必要です。で、私のお好みですね。まあ その生切りで、でもその生じゃない方もなんかしょなんか缶詰の方が良いかもしれない。まあ同じ口味はちょっと違うけど、どっちでも美味しいです。でまだ当たっていないものですね。えっ、ー、とですね、ネギの一つ玉とグリーンピースとジャガイモ。うん。 それで完成。ああもう一つ大事なものがございます。でもう一つ大事なものがございます。ここにレーズンのここにあれま す, おます。お願いします。何でしょはい、そうです。スノボダーというマヨネーズでございます。そのマヨネーズはメインかもしれないね。<笑>今日は全部使うかもしれないよ。<笑>で、お湯の 続きですよで玉ねぎ<笑>食材が来ました玉ねぎとグーンピースですねなんか実はロシアのグーンピースはもっと柔らかくて美味しい日本はちょっと不思議な感じでう ま, まあまあ不思議な感じでもう い, いグンピースはグーンピースですね<笑>最後ですねじゃがいもじゃがいもも来ました やりの続きですよでこれからじゃがいもをゆでますとじ ゃ, がいもじゃがいもが作ってる間に鶏肉とあとはじゃがいもと玉のねぎを刻みますでうん卵をむいて卵一体何をするのでしょうかでしょうか卵を むくいやー違うかたま<笑>ねじゃ玉ねぎの出番なんか玉ねぎでかいもしかして全部ではなくて半分使えばいいのかなねで、ね、私はなんかそのちょっと手間がかかる料理を作るのはちょっと久しぶりで ね, ね私も言いました<笑>けど下手だからどうすればよかったみたいな。 感じでやれます。で、このタメ玉ねぎね、た た, たま、たま、頭みたいで、なんかちょっとでかいんじゃない？そういうなんか玉ねぎ半分半分にするかなん。そうしましょう。ではでは。ではでは。ではでは。じゃん、おでた仕込んでいくかな。玉ねぎを小さ もう。<音声><音声> ぐらい半分と半分の半分を使います刻んできます2本で細かく刻んでみよ体どうや細かくすればいいのかなこうかなれは細かいかな、まあ、皆さんは<笑>もしこういうものが作る作るとしたらね玉ねぎはか細かく刻んでください私の切り方はちょい下手だから 好 してみたいと思います、うん、なんかなんか気持ちでいね目がお湯がいける 水もかを刻みまず<笑>きゅうりは簡単でしょう。 できかどうかまたわからないけどネットで四 角, 四角形で刻んでくださいどういうか四角いのかなちょっと恥ずかしくなったそのそこまで下手だとはね<笑>イエーイ 玉ねぎ完成お背中がふ次は人参の出番ですなんか久しぶり皮をむく感じ久しぶり何年ぶり10年ぶりかもいや本当ですよ私はいつも自分がやるとなんかめんどくさいな皮のまま皮のままもし人参じんのようよやるとしたらねでも私あんまりやらないけどね<笑> うん。こういう感じかな。おお、意外と、すぐに。うん、皮剥きます、そんなに、怖くない、すぐに。剥くことができた。あとは洗うだけですねよし。しばらく使った後、人参の、なんか、人参の皮を剥きました。で、なんか。 キゅうと同じ、なんか私。きゅうと同じで、四角い形で細かく切ります。<笑>できるのでしょうか。<笑>じゃあ、半分でこうかな、こういう感じで人参の。四角い形で切ります。<笑>で。 タララランタラン あ, あやま、その人参はオッケー、次は卵でいきます。人参は落ちてしまいました。こういう感じかな、これで大丈夫。 卵ちゃん一番簡単だった。で、まあ、全部を皮を抜いて、うん、刻みます。とりあえず、細かければいい。感じでやっていきます。じゃがいもちゃんの出番ですよ。今から。 細かく刻んでま、まできるのでしょうか、青地、あ、水色、ただまあ。一応、四角い形で。細かく刻めば、そういえば、輸送なんですが。それは四角い、四角い形。ならないけど、まあ。細かいは大事です。<笑>四角いというよりも。 形がないの切り方でまあこういう感じになってしまいましたよし最後まで来きましたじゃあじゃあがいもを刻んでもう準備しましたで、えー、最後刻むのはなんか、ええ、へへこちらは鶏肉でございますで鶏 肉, 鶏肉を刻んで全部混ぜてマヨネーズをかけて終わ皮が必要ないの おうと言います。二個は同じ感じで細かく刻みますで最後のステージですねこういうでかいも物が必要ですせめてねそのオリビエーサラダですねロシアの 31日ですね、12月の31日ですねみんなはこれを本当に食べますでこの形で家族のサイズをいっぱい作って食べますで最後のステージで全部混ぜます4本おたゆと卵鶏肉グリンピースもね ウンピスの水は必要ないので水はさら培します。にますお、うん、美味しい<笑>こういう感じですね。えっと、こちらは9人、一応九人分のサイズですね。私、一人食べたるかもしれないね。Uh -huh. で、一番 大事なのは、マヨネーズでです。ロシアヨスラバダといううこ感じ、ね、お<笑>で混ぜます。 美味しいよ<笑>混ぜましたこういう感じでこういう感じででかいでしたねすごいお重くて重いよしね。最後はじゃん 味は。味はどうでしょう。うん<リ><リ>天国の味、美味しい。うん<リ><リ>。全部自分で食べるよ。<リ> れで完 成, 完成です。ご視聴ありがとうございましたね。バイバイ。パカパ カ, パカ<笑>